这个 DNA 已经有幻境感一点的罢了我的这个礼拜完了你现在在我的 Hasimema 说你怎么样你怎么样你怎么样你怎么样你怎么样你怎么样你 行ってくださいとらえたうおー よ, いくよ いっ一緒に行くよ決めるよ みんなを守るよ いくよ行けます行くよ ネバーキブアップで、そこ今だよネバーキブアップで、捕らえたチャンスだよテイクオーいきます そこだよあそこ今だよあ捕らえた 俺が君がの強さよ行くよ 俺が絆の強さよ行くよ今だよへいはいっほうだブラ はい<笑>まあこんなところかしら。